女子駅伝ドルーリー主演佐と最低でも9分5秒は切りたいと17人抜きこと次元9分2秒区間進小なり陸上、全国都道府県対抗女子駅伝大なり菱形15日菱形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール4295キロ。陸上界のニューヒロイン候補で、岡山のドルーリー主演り、シエリ、岡山津山鶴山中3年。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 同教室で指導した佐藤俊二氏は、現在の活躍を喜び、在籍時は、ディレイにも出てたので、スピードを持ってる。それが今の距離でも生かされてるんじゃないかな、と話した。実質的な全国デビューで、都王子を力走した。愛知が8位で2年連続入賞1区山本雄心が2位でたすき渡す吉見スタート、都道府県対抗女子駅伝 岸形15日、第41回全国都道府県大港女子駅伝、竹菱スタジアム京都発着、9区間4295キロ。愛知は8位となり、7位だった昨年に続く入賞を果たした。1区の山本雄心、22、イコール名城大イコールが区間2位と改装し、以降も着実にタスキをつないだ。 大阪が最終9区で逆転し、2015年以来8年ぶり4度目の優勝。3連覇を狙った京都は2位、福岡が3位に入った。愛知は狙い通りの吉見スタート。1区の山本が序盤から先頭集団をキープ。最後は新潟に先行を許したが、2位でタスキを渡して勢いに乗せた。先頭で渡したかった。 でも、一週間で合わせた割には走れたかな、と山本。名城大の一員として、昨年末の全日本大学女子選抜駅伝で5連覇。オフを経て、今大会に向けては一週間調整したのみだった。それでも仲間を勇気づける走りで、チームを8位に導いた。2区以降は粘って、入賞圏内を維持した。特に8位で駆け出したロックリ。 豊川隆はラスト400メートルで2人を抜き、区間2位の構想。山本さんが作ってくれた流れに乗り順位を上げる役割を果たせたと、森。松田三笠監督48イコール豊田自動食器監督イコールも、いい流れをもう一段階上げてくれた。みんなが我慢、我慢で走ってくれた、と褒めたたえた。 前夜のミーティングで、東京五輪マラソン代表で2016、19年にアンカーとして愛知を優勝に導いた鈴木あゆ子、31、イコール日本郵政グループイコールからのビデオメッセージが紹介された。チーム愛知の誇りを持って走ってきて、このエールに選手は奮い立った。私はまだまだあゆ子さんのような存在ではない。でも、今回、 中高生が憧れてくれているのが伝わってきた、と山本。5000メートルで日本人学生最高記録を持つ愛知のエース候補の一人は、早くも来年の一区に立候補。若い力が着実に目を出している。中日スポーツ。